リトル真央の笑顔もスコアーメイク山本真央ですよろしくお願いしますシミュレーションで海外のセントアンドリュースのニューコースを今日は回っていきたいと思います分りましたではパワー三3 5 0ヤードですね当たりが欲しい落ち着いてゆっくり振ります これめっちゃいいぞお百、210ヤードこれめっちゃいいいい感じだった138どうしよう1408番135弱めかでもまあこれがる、ね、うん8番で 弱いこれさんか手前バンカっぽくない確かにいいでで、でですすすねね難ししよ、んこれ大大ききめめじゃあちちょっと参考にします、ね、ま番打 ああ、やっぱ転がるよね。そうだよね。まあまあまあ。と、となんだっけ。パットに、パットにな。なあ、り。なんか、占い、占いじゃない、あの、おみくじみたい。パットになー<笑><笑>、まあ。今回限っては、グリーンがでかいのと、ロングパット、パットだから。<笑> 難しいってだけだと思うけどこれマイナス1 0ってことはなるってことですよねえっ全然いかん全然いかんえっ、うん、どうだいけ ブーブースポ ッ, ッターはさあ帰るない何回か変えたんですよあそうなんだでも戻るんだっそうです何回か変えたんですけど戻ってきましたなるほど、はい、ちょっとせっかくなんでゴルフウェアで来ていただいてるんで<笑>、はい、ウェア紹介はいウェア紹介を、はい、今日がなんとなんと なんとなんとなんとなんとなんとなんとなんとこちらのセンターアンドリュースさんのセンターアンドコーデです<笑>。なるほど。<笑>そう。なんかたまたまなんですけど本当にたまたまなんです。なるほどね。そう。センターアンドリュース、センターアンドコーデ。センターアンドリュースあれだよね。おしゃれですよね。おしゃれおしゃれ、ね、男子も出てて。そう。最近めっちゃ見ます。うん。みたいな感じです。 なるほどね。それ待ってこのコース選んだんだ。<笑>まあまあそうなんですけど。なるほど。そうセンターコーデでちょっとしたいなと思って。<笑>せっかく来てるので。聞いておいてよかった。<笑><笑>ありがとうございます。<笑>聞いていただいて。<笑><笑>ありがとうございます。はい、バッグも可愛いですね。バッグはえっとカステルバジバ ジ, ャバジック。可愛 い, い。よし。 残り2ホールパー5469ヤードさっきみたいなっと飛ばしたいな220行きたいです距離 全然いいっってないも行ってななもけど三3 3ヤードは8番アイアンです。 ワ、は、ン、いうんここうん。で1メートル以内につけて OK パン。 な<笑>なるほどね、ねかかった、たたたたまたまたままたああ、あの、<笑>あれとかだったのれ十十とそうで す, そうですそうかシメーー罠です、ね、難しいな。 これ最後 これ最後ですね。最後ラストホール。二百二十ヤード。ドライバーでよくない。確かに。ちょっとドライバーで、うん。ドライバーで。え、いいんじゃないですか。 うん、ーあーーあ寄せて、ー入れて、て、入入れれババデディィヤドまっちゃった<笑> そう、あれか。ボギー。入れるよ、絶対入れるよ、私は。マイナス十秒、くわってる。絶対ーボギー。 <笑>そうですねはいちょっと今日は9ホールで終わっちゃうかなって思ってはい、はい <笑> あ, いやあっという 間, あという間 歩, くそう歩くとか歩く場面も入れとけばよかったか確かにっギャラリーにいしないと あ,、ね、ありがとうございましたありがとうございました<笑>う視聴者さんにも、ね、ありがとうございましたありがとうございましたあといまあとうごいましたありがとうござしたりいしあとういまあとうまたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありましたありがとうございましたありがとうございましたいまあそんな感じでいょっと久しぶりに、はいしあの出てもらって、はい、まあまたまあちょっと今回ざいましたあたんで、はい、ぜひあの今度ダウンと、はいぜひよろしたいします、はい 二人とか三人とかで、はい で, ね、できたらいいなって思ってます、はい、あとまあクラブとかもフィッティングとかいけたらいいなって思います、はい、リボルーさん久しぶりの一人だったんですけど<笑><笑>すみません楽しかったですありがとうございましたぜひ皆さん何回も見ていただければ嬉しいです<笑>ちょっと練習しますはいありがとうございますこの動画がね、はい、あの いいなとまあ真央ちゃんいいなと思ったら、はい、ぜひあの「いいねと」と、はい、コメントも「パッとになると<笑>ありますねこう、はいうの確かに「いいな」と思ったら「いいね」<笑>で「パッとなーり」と思ったら書かないで、はい、いやそこは 書, 書いてもらって<笑>ということでありがとうございました、はいはい、ありがとうございます山本真央でしたありがとうございます